えー、皆さんこんにちはあのー、こんなにお集まりいただいて本当にありがとうございます、えー、最後に登場するほどの立場かどうか分かりませんがそして今日はミー・スカサンダーのも着物でもありませんが皆さんに一言これからどういうふうな政治をつくっていきたいかどういうふうな希望があるかということをお話ししたいと思います、えー、私があの先ほどビデオでも流れていましたけれども私は 3.11 前までは大学で 江戸時代の環境問題なんかを研究していただけでした本当に大学院生だっただけですでも 3.11 が起こった時これは動かないわけにはいかないと私は強く感じましたあの事故に本当に大きな衝撃を受けて実は最初学会の中でですね一緒に動かないって声をかけたんですが誰一人として動きませんでしたそこで最初一人で走り出しました 何かしなくてはとてもいても立ってもいられない気分だったので一人で NGO を立ち上げて走り出したら後からたくさんの人がついてきてくれました<笑>走り出す時は一人でも走り出せば本当にたくさんの仲間ができるということは今日私がつくづく実感していることですこれだけ多くの人たちが私のために集まってくださったことは本当に嬉しいことです私はの後に走り出した それだけでしたが先ほど応援メッセージくださった、えー、牧田さんそして西田さんそしてここにあの今日集ってくださっている多くの人たちと活動を通じて出会ってそして活動を大きく広げてきました例えば京都で、えー、2011年2012年3月9日に行ったでも3月10日に行ったでも皆さん覚えてらっしゃるでしょうか 参加された方も多いいと思いますあそこに集まった6000人の人たちその多くの人たちは 3.1 1前はデモなんか一度も参加したことのないという人でしたそういう人たちが立ち上がって声を上げたこれは本当に大きなことだと思っていますそして同時に2012年の、えー、あの7月の再稼働の時あの大井原発再稼働のゲートに 前に集まった人た人ちあそこに集まった人たちも今まで一度もデモに参加したことがないという人があの大井ゲート前に集まってバリケードを築いてそして子どもたちを車に残してお母さんたちがあの軌動台の前に並んで引きずり出されていきました私ももちろんああいうふうに人間の鎖を作ったことは初めてでしたし えー、機動隊に初めててごぼうう抜きというのをされて本当にあのただしお姫様のように優しくあのごぼう抜きされたとあの年配の方から言われましたけれども、えー、ああいうふうに人々が政府の決定に従わないという意思を示したこと再稼働は実は法律的にはしていいんですねそういう不正な法律に従わないという意思を持って立ち上がった人だけで。 ああいう人たちこそが世の中を変えられると私はその時確信を持ちましたただしそれは活動だけではとても変えられない活動と一緒に政治を変えていくことが必要だと私は強く感じましたそんな時出会ったのが先ほどビデオにも出ていましたベーベルヘンさんというドイツの連邦議員国会議員の方ですあの方は セルノブイリ事故が起こしたとき、2人の子供を持つ母親としてデモに参加した、そしてデモを通じて、これだけでは変わらないということを感じて、地方議員となって、そして州の議員となって、そして州の環境大臣となられました、そして州の環境大臣になったときに、自分がデモで訴えていたことをすべて実現した、私はそれをすべて実現しましたとおっしゃいました。 私はそのことにに非常に大きな感銘を受けました。デモから立ち上がった人が政治家になって自分が訴えていたことを政策として実現させるこれは本当に大きなことだ私たちもそうなりたいしそうならないといけないと私は大井原発の雨の中でつくづくと感じていました。 3.1 1獄に立ち上がった人たちもちろん私だけではありません本当に多くの人たちが立ち上がって声を上げてデモに参加してそして福島から避難された方そして福島にとどまった方々も同じように自分たちの状況に対して戦っておられますしかしあの福島の事故が起こったことで日本社会はこれまでではいけないということが私たちの目にはっきりと見えてきたことでもあります 政治を変えて日本の社会を新しく作っていくこと私はそれは緑の党ではない緑の党だと確信を持っています緑の党はお任せしてしまうというものではありません私たち一人一人が作っていく政党作っていく組織です確かな形があるわけではなくて私たち自身の思いがそして行動が緑の党をこれから作っていくわけです 緑の党に私が最初に入った時もっとしっかりしたような組織があると普通政党というとなんかこうしっかりした組織があると思いますねでも入った時そんなものは何一つありませんでしたそして緑の党の活動している人たちにこれはどういうことですかというふうに言ったら先ほど安富先生もおっしゃいましたがそういう考え方こそ古いんだと今までの形にとらわれていては何もできない緑の党はそれとは違う 一人一人が作っていくそういう枠組みなんだというふうに言われましただからこそ私は多くの人たちが政治にチャレンジできる政治に自分たちが市民運動が使える枠組みとしての緑の党を今後作っていくということを決意して緑の党に入りましたもちろんその時は本当に一人の会員として入ったんです会員として入って例えば自分の地元である京都で 緑の党が市民運動が使える枠市民運動が緑の党を通じて政治にチャレンジできるような枠としてできたら作っていけたら本当にいいなと思って京都で活動を始めましたそして各地で本当に小さい集会やさまざまなイベントをでやっていくうちに例えば今日司会を務めてくれている竹野下結城くんや先ほどのユースのメンバーがどんどん参加してくれるようになりました ここれこそ緑の党が新しい人たちが政治に関わるきっかけ政治に関わる枠として機能していることだなと思っています全国の共同代表に選ばれたのは本当に私にとっては思いもよらないことでしたそして2年前までさっきかまどとぶってると言われましたが本当に思っています私は政治家になろうとは一度も思ったことはありません えー、街頭で演説されている姿を見て本当に大変そうだなあんな職業を本当に私なんかとてもチャレンジできないなと本当に思っていましたでももし誰かがチャレンジしなければいけないんだったら立ち上がった人たちの中の一人として私が今回参議院選挙にチャレンジしようと決断して清水の舞台から飛び降りる気持ちで今ここに立っています2年前 自分が選挙に出るなんて本当に思ったこともありませんでしたが私の挑戦が次の新しい世代の挑戦のその土台となる私はそれを信じて今回の参議院選挙にチャレンジしそして緑の木が育つための目をここから出そうと思っています私は出るからにはもちろん当選を目指してしっかりと戦っていきたいと考えています ままだまだ小さな緑の塔ですけれどもそして私自身も先ほどから安富先生もおっしゃってましたけれども私は決して完成されて全てを任してもらえるというほどのものではありませんぜひ皆さん私に注意をそしてあの指導をもちろんアドバイスをください皆さんと一緒に国会にチャレンジする選挙にチャレンジするという気持ちで私は今 このの参議院選挙の候補としてて前に立っていますどうか私が候補者としてチャレンジするそれだけだと思わないでください皆さん一人一人こそが今回の選挙で国会参議院にチャレンジするどうかそう思ってください私が今ここに立っている私が立っているという席は私だけの席ではないと思っていますこれは 日本全国で立ち上がって今までずっと活動を続けてこられた方そして福島で苦しみながら現在でも放射能の不安と戦いながら生きている方そして福島から避難してこられて今葛藤の中で状況を変えようともがいている方そして新しく 立, った立ち上がった若者たちやお母さん方の本当の私はたまたまその中の一人としてここに立っただけだと思っています。 ここにおられるすべての方が今回選挙にチャレンジする私はそういうつもりで今回の選挙戦っていきたいと思っています皆さんと一緒に一つ一つですが一歩ずつですけれども新しい社会その希望のある社会は自分たち自身の手で作っていかないといけないそう思ってこれからの、えー、7月までの数ヶ月間全力で走りたいと思っています さらにその走った期間が次の世代次の時代にそして次の選挙に必ずつながると私は確信しています昔宮崎駿さんの「も、え、のー、のけ姫」という映画があったのを皆さんご覧になったことあるでしょうかあの中で宮崎駿さんがこういうことを言っておられました「緑という色は本当にとっても難しいと」と例えば「もののけ姫」では6000種類以上の緑色を使った そうやって緑という色を多様な色として表現したと、私は緑の党は本当に本当に多様な党だと思っています。緑の色が六千種類以上あるように、今私たちが作った緑の党も千人の会員がいますが、一人一人少しずつ色は違います。でもその少しずつ色が違う葉っぱ一枚一枚がなってこそ一つの大きな木となることができると私は思っています。 ここにいる人たち一人一人も皆さんいろいろな立場いろいろな考えそしていろいろなえ活動をしておられることでしょうでもその人たちが一本の木としてまとまることこそ緑の塔がこれからの希望であるその私たち一人一人が一本の木となっていくその訳こそが緑の塔だと私は確信しています皆さんぜひ私と一緒に 7月の参議院選挙チャレンジしてくださいそして次にこの中から次の選挙あるいは次の活動にチャレンジしてくださる方が出てくるということを私は本当に心から願っています今日は本当にありがとうございました えー、それでは皆さん一発です心を一つに合わせてご一緒にご賞をいただきたいと思いますうい子と一緒にいっきりだありがとうございましたありがとうございました本日は皆さんお越しいただいありがとうございました<笑>